花村う、結構うまいじゃん。お前こそ、ボード初めてって、マジかよ。スキーと同じでしょこれ。<笑>先輩、早い。<笑>でもかっこいい。八の字に広げんだよ、八の字。<笑> そ, そんなこと。 やったっ<笑><笑>な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 結構滑ったなどうよ俺のスノボテク惚れ直しちゃっただろ滑ったっつか転がってたようなもんすけどねクマのやろ毎回突っ込んできやがって感じばっかりナオちゃんと滑るなんてずるいクマクマは個人レッスンに団子は反対しますてめえやっぱわざとかよ俺の話はスルーかよ 君はスキー初めてだったんだよねどうだったまともに立ってるのが精一杯ですよ辰巳君に教わっているんですがあらぬ方向に滑ったりいきなり転んだりとは思い通りにならないものですね明日は少しでも滑れるようになりたいです直人君って結構負けず嫌いだよねあと1回ぐらい言っとく ああ、もう疲れたよ足がグガクガククマも毛皮が全部凍ったねパリパリ伝説くな明日もあるし今日はもう引き上げようぜ里中は腹減ってねえの忘れてた今減ったペンションの夕食なんだったっけ下びらめの無国籍風料理じゃなかったかな 無国籍風っていうのが気になってたんだ無国籍なのに風なんですねつまりどういう味なんでしょうなんか自信ない時につけるイメージ無国籍料理ってシェフもお前らに言われたくないと思うけどねひどいクリスマスのケーキ美味しいって叫んでたくせに叫んでねえよあれはナオトのおかげだろ 違うもん料理 も, んだもん、ん料理だどっちでもいいよつか最初から読めよそんなことより重大な問題があるでしょうが下ビラメって魚だよね肉は肉どんだけ肉食だよお肉料理はメニューになかったと思うビーフもポークもチキンも確かにこんだけ滑ったら。 肉食いたいっすねお肉味はわれる日が来たくまそんなことしないよクマ肉って癖が強いからユキシャジドイ